日常分ようここそささて本日の動画はははちらではごゆっくくりお楽しみください<笑>、はい今年もこの時期もやってまいりましたケーキミージック今日からできれば1週間連続でケーキをむむむ食べる動画を投稿していきますの、ね、でよろしくお願いしますなんでケーキなのかっていうのはもしかしたらご存知かもしれませんので省略しますが今年はカフェ部門タリーズから始めたいと思います タリーズのケーキとかではあるかかそののンンンンンーーーーーチチケケキキラらいただきます。 光が満ちれ希望と雪くれるあ輝く星はれれごちそうさまでした第2 <笑>スッとのと、まあ、3本のシフォンはやっぱり大2スということもあるからかなりさっぱりとしたあの。 アサヒカイのケーキでコーヒーなどによく合いそうでしたアップルキャラメルしカラメルはのちょっとほんのり苦みもありますが基本的にはキャラメルやリンゴの甘みが強いケーキでしたねだけど、ね、香ばしさもあるのでカラメルが好きなのであればぜひ食べるべきあとアップルパイが好きな場合も似たような食感で楽しめると思います最後に食べニューヨークチーズケーキやチーズクリームが濃厚で 中にゆっとりと広がってくる感覚がたまりませんですがこの中だと自分はアップルカラメルが甘さと香ばしさという2つの味を楽しめて一番好みでしたので今回の代表として5点とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただける動画を拡散していただけると嬉しいです演武終演お楽しみいただけましたらもしそうですねチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いしますではまた次回の お会いしましょう。